ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。トエイごと切符の元を取るぞ。日暮里・とネリライナーです。よく間違えるので、もう一度。日暮里・とネリライナー。これで覚えましたか 日暮里トネリライナーはコンピュータ制御による自動運転を行う新交通システムです23区内最後の鉄道空白地帯と言われた足立区西部の足として2008年3月に開業日暮里駅まで行きましょう 日暮里駅に到着しましまた年末なので混雑率は全員着席ができる30といったところです新交通システムの分岐は道路ごと切り替わるから大がかりですね途中新型の車両を見ましたが撮影し損ねました 下御伝橋に来ましたここがトレインミュージアムです。右側が京成線。その隣が常磐線。その隣が上野東京ライン、東北本線、宇都宮線。その隣が東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線。京成が来ました。 京成上野駅が地上を走ります反対方向は高架を走ります左側が京浜東北線と山手線です常磐線の日立と際が来ました北陸新幹線が来ました 寒いので、どこかお店から見たいですね。高架を京成スカイライナーが走っています。成田空港駅です。上野までは、京成線で行ってみましょう。京成上野駅です。 3500万人が利用したんですねスカイライナーは時速160キロで走るんですよ特急型電車はかっこいいですね 乗って、上野岡地町駅に行きます。都営バスの映像がありません。都営丸ごと切符を使うために、大江戸線に乗ります。大阪メトロについて、鉄輪式リニアモーターです。はい、あのリニアモーターの力で走ってるんですよ。都営浅草線です。 京急ワーたわド<音声>奥にも京急の車両が止まっています に駅のアナウンスが多いと思ったら都営浅草店の新型が来ました窓ガラスに QR コードが貼ってある QR コードでドアとホームドアとを連動させるそうですこの駅はホームドアありませんでした 浅草線は直通運転で多くの車両が見られるので結構おすすめです都営丸ごと切符で品川駅に連れて行かれたらどうなるんだろう今度は京成の車両が来ます と丸ごキ切符で結構乗れましたご視聴ありがとうございました